理解を深めていただくとともに私たちにできることを一緒に考えるそんな番組ですどうぞよろしくお願いしますさて第二回目のテーマは世界でも厳しいとされる日本の難民認定についてというテーマでお送りしたいと思いますご視聴の皆様もニュースなどで 日本は難民に厳しいといった解説を目にする機会もあるかと思います。日本の難民認定はどうなっているのか、そして課題についてお伝えしていきたいと思います。まずは日本がどのような受け入れをしているのかという全体像をお話ししていきます。前回も少しお話ししたように、日本には複数の難民の受け入れの形があり、 3万5000人近い方が暮らしていると言われています。今日はその中でも大多数を占める自力で日本にたどり着き難民申請をした方々がどのような状況に置かれているのかについてお話ししたいと思います。まずは手続きの面からお話しします。難民になるためには 自力で日本にたどり着く必要があります。難民支援協会は、アフリカから逃れた難民の方々を多く支援していますが、多くの方が日本を選んだのは偶然だったと語っています。数ある選択肢の中から日本を選んだということではなくて、まず逃れないといけない状況があり、たまたま一番先にビザが出た日本へ逃れてきたといった方が多くいらっしゃいます。 日本にたどり着いた後は、地方入管へ難民として認めてほしいという旨を書いた難民申請書を提出します。これは全部で10ページほどあり、なぜ国に帰ることができないかということを説明していきます。その次に、入管庁の方で審査を経て、認定もしくは不認定の決定が出されます。不認定の場合は、 見直してしてほいいととうことで不服申し立てをすることができます。不服申し立ての後、また審査を経て、認定、もしくは不認定の結果が出されます。この認定率というのが、前回もお話ししたように 0.5%、一昨年では47人と非常に厳しいのが現状です。不認定の場合には、裁判をすることもあります。裁判を経て、 難民だったと認定をされる場合もあります平均の審査期間は4年4ヶ月もかかりまた裁判になると10年13年かけてようやく難民として認定されたという方もいらっしゃいますそれでは実際にお一人の方を紹介しながらどのようなことがあったのかということを ご説明したいと思います。アフリカのエチオピアから逃れられた A さんのお話をします。A さんはエチオピアで野党の党員として選挙活動などの政治活動を行っていました。政党に加わる党員を増やしたり、政党の主張を説明するビラを印刷するなどの活動をされていましたが、与党に目をつけられ、 え、逮捕、拘禁を経験します。このままでは身の危険があると A さん、そして周りの家族が、支援者が判断し、A さんは国を出る決意をします。一番初めにビザが出たという理由で日本を選び逃れることとしました。A さんは成田空港に到着しましたが、そこで収容されてしまいます。日本に難民として、 助けを求めてきたのですが、そのまま収容は続き、1年ほど収容施設に収容されることになりました。その後、仮放免という形で放免されますけれども、少しして難民は不認定となり、A さんはまた空港に連れて行かれて、送還されそうにもなります。私は難民だということで、全力で抵抗し、ことなきを得ましたが、その後、 A さんは裁判を経て4年半近くかかりようやく難民として認定されることになりました。こういった手続きからもですね、難民の方が申請中に収容されてしまうということ、なかなか最初の政府の段階では難民として認定されないこともあることなど課題が現れていると思います。次に、 日本の難民認定のどういった点が厳しいのかということをお話ししていきたいと思います。厳しさを2点挙げていきます。まず1点目は、誰を難民と認定するかに関する基準。認定基準が国際的な基準と比べて非常に厳しいことが挙げられます。難民条約。 という国際的な約束をしたのだから、誰を難民とするかについては、他の国とも合わせていくことが必要とされます。2点目は、手続きが適正に、つまり難民の方々にも配慮しながら行われていくかについての基準、手続き基準が厳しいということがあります。難民の方たちは、知らない国で制度もわからず、配慮や手助けを必要としています。 また、間違った判断は、生きていかれないという母国に返されるのかもしれず、命に関わるので、慎重に行っていくことが必要です。ですので、他の国では、弁護士など、助けてくれる人が、審査の時にそばについていてくれる。また、間違いがないか、後から確認できるように、録音したり、ビデオに録画したりしています。しかし、 日本にはそれがほとんどないということが問題として挙げられます。また、少し違った角度からも課題を指摘したいと思います。日本では難民認定の実務を出入国在留管理庁が行っており、難民を保護する、助けるという視点よりは管理する、取り締まる、 とといいう視点が強いと言えますそのため難民の人たちが認定をなかなか得られないという一つの原因になっていると考えられます。またもう一つの理由として難民問題が日本社会の中で十分に知られていないということが挙げられます。難民の方々を治安が悪化する要因や社会のリスクとつなげていくなど難民受け入れに関する。 根拠のない誤解や偏見もあり、こういった世論も現状の厳しい受け入れを後ろ支えしている面があるかと考えます。こういった状況を解決していくためには、本格的な難民認定制度の見直しが必要だと考えられています。出入国管理から独立した機関が迅速に専門的に審査を行い、国へ戻ると 危険のある方々を適切に認定していく制度の確立が必要です。これは難民に関する国連組織、国連難民高等弁務官事務所も提案している点になります。皆さん、いかがでしたでしょうか難民を理解するための15分では、これからも皆様に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 選挙が近くなると各政党や個人の候補者の難民や入管法に対する意見も出されてくると思います。ぜひそういった情報も皆様の投票行動の参考にしていただけたらと思います。それではまた次回の難民を理解するための15分でお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。